コールだってどうしようかな。出演料二倍取りますけど、いいですか。<笑>あのおみおさん、ご覧になった方は分かると思うんですけど、同じものでよろしいでしょうか。<笑>なんか知ってますね、皆さんね、もうね、知ってますね。では、もう一度お願いいたします。<笑><笑>え。ピアノから。<笑>まだ浜子さん出たよ、これ、本当に、な、浜、ま、子さん、自由だから。 マッコさんフリーダムマッコにしますねチームメじゃもう一度あのデジャブじゃございません<笑>ちゃんとしっかり2回目やります脇準備いい、はい、いいいいはい、はい、じゃあちょっと私が持つかしら